ドえ？おい。買ったばかりのドローンを盗まれました。僕は悲しいです。ぜひ犯人を見つけ出してドローンを取り返したいと思います。 息がない、ね、ドローンパクらマはこ、いうんものなので、そっと返してほし、はいのに、誰にもいらないん、はい、ということで、アキラんからのメッセージなんですけど、いや、マジでなんか、人のものパクるとかありえんやうん。う 許せんああパクったやつでもだ今今返したら別に許すんでしょ誰にも言わないもう警察にも言わんしもう誰にも言わんきらくん言っとるけんがマジで返せってまもなくご注文いただきました商品がタイが来ましたタイめっちゃ好きなん ご注文いただきました商品が到着いたします今日はちょっとあのその犯人場探すための英気を養うじゃないけど食べよう うまいお前はそこからお前この事件きっと解決してみせる名探偵と言われたじっちゃんの名にかけて